はい。続きまして、アクターフレームの項目に行きます。はい。こちらでフレームを選択することができます。はい。ハイドの状態ですと、先ほどの、えー、透明なフレームになります。はい。こちらでフレーム幅を選択し、 はい。こちらでクロップオート固定となっていますけれども、この固定としますと、はい。このように、えす、ー、べて表示された状態ですね。クロップをすると、えー、選択範囲をこのように指定することができます。はい。こちらも円にすることもできますし、また、透明を押しますと、はい。フレームが、 透明になります。また、色を変更することもできます。はい。また、こちらもシーンコピーがありますが、こちらでシーンコピーを押しますと、シーン2にコピーされます。続いて、仮想モニターの項目に行きます。 はい。仮想モニター。こちらで仮想モニターのコンテンツを変更します。はい。今、後ろに出ているので、少しわかりづらいですけれども。はい。この、こちらで位置を変更して、仮想モニター。はい。そして大きさ。大きさを。 そして、えー、曲面をつけてみようと思います。はい。曲面をつけまして。ここでも、えー、デスクトップエンドウィンドウズをダブルクリックすることで、選択することができます。はい。今はこのようなパワーポイント。パワーポイントが出ていますけれども。 また、この仮想モニターも画面比率を4対3、16対9、また自由設定、自動とまたこのように変更することができます。はい。また、色も変更することができ、透明度も変更し、左右反転でこのように左右を反転することができます。 続いて、モニターフレーム。はい。モニターフレームですね。はい。このように、どのモニターフレームにするかを選択をして、また、大きさ。大きさを変更し、色を変えます。 続いて背景ですはいそしてこの背景を、はい、今は何も表示されていない状態ですけれども、はい、このようにコンテンツを選択すると表示されるようになります先ほどはこの hide の状態でしたので何も表示されませんでした この背景も位置を変更したいと思います、はい、そしてこちらも左右反転や透明度や色の変更などがあります また、こちらで、アクターもすべてに入れるのですけれども、ファイルを追加したい場合、コンテンツを追加したい場合は、こちらの追加ボタンを押すことで、好きなところから好きなコンテンツをこちらに入れることができます。また、外からドラッグして入れることもできます。続いて、背景2を設定します。 それでは背景には、はい、このようにコンテンツを選択して、はい、大きさを、はい、続いてカメラポインターの設定を行います。 こちらにマウスとありますけれども、はい、今見てわかる通り、このように緑のマウスが出ています。こちらをハイドにしますと、マウスは出てきません。こちらは実際に録画をするときに、こちらを、このマウスを選択していないと、録画画面ではマウスは表示されないので注意してください。 はい。ここで好きなマウスを選択して、また、えー、こちらのマウスサイズ。はい。こうすると小さなマウスになり、はい、数値上げると大きなマウスになります。はい。そして、えー、こちらでの位置、回転、大きさというのは、えー、このレンダリング画面。 こちらを実際に撮っているカメラのようなものです。このカメラ、このカメラの位置をこのように移動することで映し出される場所が変わり、はい。また回転を加えることもできます。 またカメラのターゲットもこれをアクターにしますと、はい、このようにアクターの方に向けてまたズームをするようになります、はい、仮想モニターとしますと仮想モニターが中心になりますね 画面中央しますと画面中央に向けてはいはい以上で新1の設定が終わりました。